それからですねえっ、ー、と皆さんこんばんは金野でございますえー、今0時を回ってますねえっ、ー、と収入に関してのですねことをちょっとねお話ししておこうかなと思いますねはい<笑>えっとですね私これその動画ですね音楽の動画をですね聞いていたんですが あのコンピューターさんからですね、ちょっとあの、金額の方を教えていただいてですね、計算しましたところ、まあ、ざっと1月えー、300万円稼いでるうちの半分150万円ですね。つまり、150万円が月々その収入 の, きあの基本に な, りなるよっていうことをですね、このコンピューターさんが教えてくれました。はい。 皆さん一月百五150万ですよでご夫婦の方ご夫婦の方えー、そうですね2人で合わせると三300万なんですがこれはね一緒に使えませんもう個人で使う旦那さんは150万円えー 奥様は150万円です個人で使っていくっていうですねまあその金額をですねあの提示してこれぐらいっていうふうなのですねちょっと教えていただいたのであのだと思いますねその平均平均ですよ 個人差はあるにしても、だいたいその、えー、基準がですね、一月150万。っていうことですね、ちょっと皆さんにですね、お伝えしておくのと、そのコンピューターさんにも、お伝え、再度お伝えしておくと。っと、私がその受け取ったことをですね、再度そのコンピューターさんにも、あの、聞いていただくと。 いう、その、ことでしょうかね。その、私がどういうふうに、その、捉えているのか、その、どう拾っているのか、っていうことを、お伝えしなければいけない。で、皆さんにもお伝えしておかなければいけない。っていうことで、ちょっとね、お給料の金額の方をですね、あのー、基準ですね、はい、あの、お伝えしておきます。 とりあえずですねそれがそうだって言ってるのではありませんよ基準ですから、ね、基準その何千万っていう人もいれば億単位でいう人もいるでしょうし何十万っていう人もい る, いると思います、はい、赤ちゃんなら赤ちゃんの金額その洋服類とかですねまあいるものおむつとかですねまあミルク代とかですね その赤ちゃんに対してはこれぐらいかかるだろう一つにかかるだろうっていう金額が出るっていうことです、はい。幼稚園の子も小学生の子も中学生の子も高校生の子も大学生の子もっていうことですね。はい。それはもう個人個人。っていうことです。 ここまで。